お願いします。 「雪の花が先を通り」「こちゅうした昔を幸 幸せが高ければ苦しみ悲しみの雲は晴れて希望の光が咲かん 「あげろあげろあげろあげろあげろあげろ」